面白い人、人ユーモアがある人なぜなら楽しそうでお話ししたくなるからけど冷静に物を見極めたり平等に物事を見れる人ね私たちが人間より上とか下とかそんなことを考えていない人よやっぱり私たちが人間より下で劣っていると思っている人とは腹を割ったお話はしたくないわ話してても楽しくないからよ。それと 心が穏やかな人っていうのも条件かもしれないわ。それは心が穏やかでないと私たちとちゃんと会話できないっていうのかしら。私たちの言ったことをちゃんと正しい意味合いで受け取ることができないと思うの。テレパシーでお話しするのってすごくデリケートで繊細なことだと思うの。だからそのデリケートなことをきちんと受け取れるような平穏な気持ちじゃなきゃいけないわ。 ああとは愛がある人ね。動物たちにも人間に対してもハートフルな人よ人間もだと思うけどこんな人なら安心して話せる話したいって思う人いるでしょそれは動物たちにも一緒であったかくて穏やかで楽しい人はお話ししたくなるわあとは私たちと同じ考えを持ってる人もね皆さんの参考になったかしら 冷静に物事を判断できるような人かしらそれは私たちっていろんな性格の子がいててパニックみたいになってお話しする子もいるし早口でパーって話しちゃう子もいるし怒ってる子もいるとにかく人間と同じでいろんな子がいるのどういう相手とお話ししても冷静さを忘れずにその場をどうすればよいか判断できる方が良いからなの。 なだめないといけない場合もあるしね。だから私は第一条件としてそう言ったのよ。あとはもちろん勘の鋭い人ね。けど勘が鋭くても動物に対して偏見のあるような人は絶対にお話しできないと思うのよ。お話しできるのかもしれないけど私的にはそんなコミュニケーターさんとはお話ししたくないわ。だから偏見のない人は最低の条件かしら。 あと、心が温かい人、ハートで溢れてるような人。それは、やっぱり動物さんの中には辛い状況の子たちもいて、その子たちを愛で包み込んであげることができるから、人もだけど愛で包まれたら安心してお話できるでしょだから、優しくて愛に溢れる人がいいような気がするわ。そういう意味では、よしこちゃんはバッチリなのよ。 彼女はとてもハートフルな人で、私たち動物の話すことはとても親身になって聞いてくれるわ。もちろん私たちが彼女の相談に乗ることもたくさんあるけど、いつも平等な心で私たちの答えを受け取ってくれるわ。あとはね、彼女にも共通してるんだけれども、好奇心旺盛っていうのも条件の一つかもしれないわ。それは新しいことへの興味ってことでね。 私たちからの新しい情報、どんなことを考えてるのかしらって好奇心がある方がもちろんいいわよね。興味を持ってもらえるってやっぱりそれって愛だしお話しする方もお話ししたくなるからよ。皆さんの考える動物さんとお話しできる人ってどんな人でしたか私たちがお話ししたような人だと思っていましたか 私たちと同調できる人あとは私たちの心にすっと入ってこれる人よあまり難しく考える人は感覚的に受け取れないかもしれないから感覚的に受け取れる人かしらあとはあまり細かいことに気を取られすぎない人もねそれはきっと私たちの宗派を受け取るのってとても繊細なことで大変なことなんだと思うけれども例えば私たちが。 私はと言ったのか私がと言ったのか一文字にこだわってしまうような人はなかなか文章ととしして受け取るには難しいと思うのもちろんそういう繊細なことも受け取れなくてはならないけどそこにこだわりすぎると結局単位さえ受け取らないってことがあるからよあとはうーん何かしらみんなが言ってるように動物さんと同じ目線で物事を見れる平等 あとはやっぱり楽しい人がいいわね動物さんたちは楽しいことが好きで同じようなエネルギーを持った人は同調しやすいっていうのがあるわそしてやっぱり楽しい人の方が私たちもお話ししていて楽しいからなの。